キリタンです今回はガンダムマーク2製作のパート41になりますそれではご覧ください前回の続きで筋彫りを進めていきます早速ですがここは C 面にしていきますヤスリで。 シーメンの表面を整えていきます。ここのへこみモールドは、すじぼりが通るので埋めてしまいます。 ここは長方形モールドを作っていきます。 ここのモールドは埋めて丸モールドに変更していきます。 もりも一通りできたのでマルモールドの穴を開けていきます。 リとドリルでできた針をやすりで整えパテで傷を埋めていきます。 ヤスリが届きにくいところは無理をすると関係ない場所を削ってしまう恐れがあるので無理をせず爪楊枝ヤスリのようなその場所に適したヤスリを使っていきますここのスジ彫りをする際、パーツの山折りになっている部分を頂点にくっしたスジ彫りをしていてそのラインは山折りのラインとは違う方向にスジ彫りしたのでこのスジ彫りのラインが 山折りのラインになるように調整していきます決して筋彫りのラインを超えてやすりをかけてしまわないよう慎重に削ってある程度形ができたのでスポンジやすりで表面をならしていきます次は。 センサーの上部にププラチップを貼ろうと思います。使うのは半円タイプのものにしてみます貼り付ける面と合うようにプラチップを削っていきますが小さいのである程度適当に削っていきますただ端は残すようにしないと長さが変わってしまうのでそれだけ注意していきます正面側は。 丸く成形しておきます成形できたので早速貼っていきます 次はマルモールドのプラチップを貼っていきます。